はいじゃーじゃーん浴衣ねはい去年に引き続きの服ですね、うん、というわけで、はい、今回の動画なんですけれども、はい、えー、まあ夏らしいことをね、うん、ちょっとあんまりできてないなっていうことで久しぶりに浴衣を着てお送りしたいと思いますいいやいやいやいやじゃあ翔ちゃんから。 今回の動画の趣旨をえ何かなどう分かんない言われ何分かんないほらのに素晴らしい告知がございますのででいと思うんだけど<笑>、はい、あとですね、今回の動画なんですけれども、はい、皆さんにですね告知もございますのでお知らせできたなと思います。はい、はーいじゃあ お見合いに、乾杯、乾杯。<笑>マグカップでハイボール。<笑>おいしい。うんおいい。おいしい。おいしい。おいしいね。なんかさ、やっぱ浴衣っていいね。いいね。すっごいね、しょうちゃん似合ってんのよ。あ、本当です<笑>すんごい似合ってんのよ。よしかもね、<笑>その髪型も相まってさ、より素敵。 ありがとうございます。で、今日はそのお知らせは何かというと、うん、えっ、ー、と、YouTube のメンバーシップですね、うんうん、を開始することにしました。よはい。いろんな YouTube されてる方が結構やってるやつなんですけど、うんうんうん、まあ、えっ、ー、と、月額制で、普段の視聴よりも、さらにグレードアップみたいな感じに、うん、うん なるんですけど、うん、それをすることにしました。で、まあ分かりやすく言うと、フ、う、ァ、ん、ンクラブみたいなもんかな。まあ、う ね, ね、うん、ちょっとね月額のお金は必要なんだけれども、その代わり、うん、そのメンバー限定のメンバーしか見れないような、うん、コ, ンンコンテンツが。うん いくつかあるっていう感じ。なので、今回はですね、その、えー、メンバーシップ、僕たちのメンバーシップについて、いろいろとね、うん、ご紹介できたらなと思いますので、よろしくお願いします。いますはい。まあ、正直ね、うん、ずーっとやらないでおいたの。ああ。 なんで<笑>、まあ、ずっとできる時はいつでもあったんだけど、うん、そうだねでもちょっとその普段見てくれてる方にプラスにその YouTube って無料で見れるものだから、うん、それでプラスにあのねお金払うっていうのはちょっと、うん、ちょっとうーんって思ったりしたんだけど、うんうん、まあより何、うん、て言うのかな例えば。 まあな<笑>ん<笑>で笑ってんのまあ、まあ、それでさ、うん、旅行行けたりとか、うん、その映像を映せたりとかさ、うんうん、より何楽しいものが作れたら別にいいのかなと思ういやそうだと思う。なんかそのことによってさ、うん、なんかよりいろいろさ、うんうん、設備を整えられたりとかさそうそうそうそういい動画をね配信できる、うん、環境づくりができるのであれば。うん いいかなと思ってねそうだねであのメンバー登録してもらった方たちもさ、うん、普段見れない、うん、うちらの動画では見れない裏側だったりとかそうだ、ね、あ、この後ね色々いろいろ説明しますけれども、うん、あのライブ配信等もそっちの方でやっていきたいなっていうふうに思っているので、うん、ね、うん、面白いコンテンツになっているのではないかなっていうふうに思いますはい、はい、まずバッジの紹介からしたいと思いますはい。 あバッチとは、その、うん、メンバーシップに加入したら、うん、その YouTube のアカウントの自分の名前のところの左側に、うんうん、あ、右側か。うん、右側に右側、うん、マークがつくようになって、そうそれがまあメンバーだよみたいな証なんだけど、うんうん、そうだからそれがついてることによって、う, ん、うちらもあ、この方は、うん、あのー、メンバーシップに参加してくれてる方なんだっていう認識もできるし、あとその、 どれくらいの期間、メンバーシップをやってくれてるかっていうのも分かるんだよね。うん、そ, う そ, う そ, うそう。で、今、ここに並んでる6段階があって、うん、メンバーシップに入ってもらってる期間によって、これがどんどんどんどんグレードアップしていくっていう感じで、うん。はい。はい、うん。だからさ、うちらもさ、あ、この方ともうだいぶ初期の頃から<笑>、ね、メンバーシップしてくれてるんだとか、うんうん そういうのもわかるしね。そうだね。よりコメントとかも、あの目につきやすくなるよね。うちらからしても ね, そうだね。うん、はい、っていう感じであります。はい。で、あとは、えっ、ー、と、コメント内に。うん。 使える絵文字ができます そ, うそれもここに並べてるんですけど、うん、こんな感じで、うん、で、えー、と今後もこのキャラクターは増える予定ですそう最初は何かできる数が限られてるんですけど、うん、今後はもっともっと新しいキャラクターが使えるようになる予定なの で, で、うん、ね、うん、それもね皆さんがメンバーシップに参加してくれたらどんどんどんどん増やせるので、うん、ぜひあの、うん、よろしくお願いしま す, しいしますはい、はい、じゃあ次、うん、じゃあ 実際入っどういうことができるのかっていうのは、うん、まず、うんえー、と月1回のライブ配信、うん、そうえっ、ー、と月1回ライブをしようと思います、うん、まあ月1で、うん、あのライブ配信をねそのメンバーの方限定でやっていこうと思うんですけれども、はいえー、その内容はまあ普段聞けないような質問コーナーであったりとかあとは雑談、うん、ね そういうの、えー、ライブを通して皆さんと交流できたらいいなっていうのもあるし、あとはうちらの動画に対してなんか戦略会議みたいなこういう動画が見たいであったりとか、あとこういうのやってほしいとかね、なんかそういう会議みたいなものをライブ中にできたらいいなっていうふうにも考えています。そうだね。うん。それが結構メインかな。うんうん。次は、えっと、うんと、普段、 まあ、動画編集してる と,、うんえー、とカットせざるを得ない場所がやっぱりあるんですね。うんうんうん、まああの動画の中で喧嘩してたりとか、うん、<笑>そういうのも何かその<笑>持ち丸がめちゃくちゃ吠えてたりとか、うんうん、あそうねそ う, そ, う そ, うそういうのもあるんですけど、うんうん、まあそういう。 えー、と普段だったら動画で使わない場所をそこでえと公開したいと思ってますそうね、はい、あとなんかなんでこれ使わなかったのっていうところもねたくさんあるんだよねそうなんだねうん<笑>俺がちょっとこれ絶対面白いと思ってやったっていうのをさ、うん、ズバッとカットしたりするからさ<笑>なんかそういうのもねちょっとぜひ見てほしいそ う,、ね、そうだね、うん、あとは多分まだ僕らやってないんだけど、うん、結婚記念日の時の未公開映像とかもうん、うんうんうん 多分あると思うので、そうだね。うん、それも公開したいなと思うし、うん、普通の動画では流さないけど、うん、まああのー、面白いところとかを抜粋して、うん、えー、公開できればなと思っております。確かに確かに。はい。もう本当にね、そのメンバーの方しか見れないような限定の動画とかも、うん、あのー、出す予定ではあるので、うん、あのー、ぜひね、はい、メンバーに。 なってもらって、楽しんでもらえたらなっていうふうに思います。はい、まあ、今回ですね、はい、そのメンバーシップについて、あの新たに。 スタートしますよっていう告知をあのお伝えさせていただいてるんですけれども、うんまあ、メンバーシップにね、入っていただかなくても、通常通り、今まで通り、あの僕たちの動画、配信はもちろん続けていきますので、うんはい、あのそちらはそちらであの楽しんでいただけたらなっていうふうに思います、はいはい。ライブ配信に関してもね、あのメンバー限定ではなくて、あの通常 の, あの配信でも まあ頻繁ではないと思うんですけれども、うん、やっていこうとは思いますのでそちらも楽しんでいただけたらと思います。はい、はいで、えー、とメンバーシップの、うんまあ、値段なんですけど、うんまあ、ビール1杯、うん、居酒屋で我慢すればいい<笑><笑><笑>値段ではあるので、はい、気軽にできるものではあるかなとは思います。そうだねうんうん まあ、気軽なな感じで、より、あの、僕たちの動画を楽しみたいと思っていただければ、あの、ぜひ、あの、メンバーシップ、登録していただければと思います。はい。はい。はい、というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければ、チャンネル登録と、はい、高評価のボタンをお願いします。はい、では、次のビデオでお会いしましょう。では、また。 本当かっこいいねで も, もういいよそんな nhk みたいな割や方していい、ね、<笑> nhk みたいなやめろ<笑>あもうやめてよ嫌なのさっきこいつわざと見せてるって言ってました<笑>、はい